僕で5000円のフェンダーが高いならレンガで埋めてしまえばいいじゃないどうせモルタルで積み重ねるならそのまま形を作っちゃえばいいじゃないだいたい整えて乾燥させたらパテでスムージングすれば平気平気どうせ根もつかぬボロ車乗り潰せばいいんだからお尻にブラギガスを入れた人みたいに彼がこの車を中古市場に流す可能性はあるのかそれがシープ歴だ こういう修理をした個体でも相場より 40% 安い程度で売れてしまうんだろう乗り回したい車を安い順に並び替えて買うな一瞬だけ映った通り 形だけは治ってますからね。なぜそこまでしてパトカーから隠れるスマホ向けてる時点で、車内の警官から怪しまれるでしょ。お前は逃走中か。出た。小学生の永遠のテーマカメラマンのせいでバレるだろ問題。プリキュアの変身中に攻撃しろよ論争も追加で、ネットの雑学を出題して、相手が答えられなかったらバーカって煽りそう。インターネットは 3DS、YouTube を開けば、 1個目と2023年でも見てる人いますか平成の名曲を流しにしてると動画の9割はコメント欄の先頭に表示されるのがそれだからゴミそしてこれは横転していると見せかけて傾いているだけだった荷台がガタンと外れて倒れる映像です結局横転してるんじゃないかうんうんでかい石を運んでたら普段いないところにいる路中のベンツなんて見落としちゃうよねおいおい狭い道でも減速せず突っ込んでくるダンプと 鉢合わせした時みたいに路肩使うじゃないか対向車のスペースも考えずに止める人は首都高のパーキングに頭から突っ込んで出す時に隣に車が来て積む出た首都高用がパーキングエリアマジ基地に見えて落ち着いて止めれば意外とスペースに余裕あるイレギュラー対応に慣れてる人の言う余裕って当てにならないよね812にこっつんこされても慣れてる人が見ればどうせお互いのダメやろそしてこの強風であるべ、別に気にしてねえし 朝の3時に起きて深夜料金で高速乗ってそこから6時間くらいかけて運転してきてそれで雨と強風でも気にしねえしなんだこれ草。二階から目薬ショベルカーでスカートめくり駐車場のゲートでお洋服脱がしコンパウンド高ペーパーの番手感覚で難易度を上げていくなあっプねえなお犬がやけどするだろ月夜のドライブスルーでメンタかなマヨ丼でも頼んでもろてどうでもいいけど牛丼ライトのテイクアウト パック入り豆腐とサイドサラダと牛丼が組み立て式で来るから面倒くさいのよ工業のお餅はピザーラ店舗のカウンター奥にあるピザコンベアーに夢を感じてろ洗濯機 3D プリンター食洗機内部を眺めて時間潰せるもの参戦。0 0何だ今真横にスマホ吹っ飛んでいったぞもう一丁行きますひどい そしてこのクソラウドチキンパーキングセンサーに使われる始末センサーだかバンパーだかパンパースだか唐突なおむつ ま、のクエストオブソウルゲートは開かれる知恵の木材カットゲートは自分で開くなおチェーンソーは手動で動かすただし荷物は尻から飛び出すよくこれで運ぼうと思ったよな年に数回しかない注文なのかもしれないじゃあ人生に一回の富士山登山ならクロックスで行ってもいいよな3秒ルールマリオがマグマに落ちてもちょっとなら大丈夫おいおい何してるんだよ 何も起こらなかった。いいね。布団が引きずられて失火した。ただ吹っ飛ぶだけだと、時代遅れってことなんですね。時代の波って、確かにこういう暗い方するよな。なんだこの、穴あきパネルが迫ってくるテレビ番組みたいなのは、寝起きドッキリで、ベッドがクレーン車にくくりつけられて、 強制バンジーさせられるやつ、YouTube で、英語圏で500万再生くらいされてたよな。ただし普通に滑る、受験会場で落ちる、飲食店で当たる、飲み会で業界の死亡事故を話題に出す見えない地雷源の当たり方、ちょサムラを置守る、懐かしいなおい。ちなみに、オリンピックのロゴの、盗作疑惑を受けていた人とは別人です。わかるけど、 覚えてないからわからない覚えてることだけ覚えてる覚えていますか目止めがあった時を唐突なマクロス急に歌うよついてこれるやつだけついてこいそれはシンフォギアスタバのフラペチーの片手に現場仕事 MacBook 自慢と違ってかっこいいですねちゃんとテスラのモデル3のロングレンジじゃない方で来るんだぞシガーソケットのチャージャーはもちろん USB-C ですよね絶対充電持つだろっていう近場のお出かけにもアンカーのモバイルバッテリー持っていきそう なぜ靴を投げたほら、カエサルだって、サジ投げてるし。サジの投げ加減によって、舞台の進撃スピードが決まるんですね。お前はオーケストラの指揮者か。小学生の頃、指揮者とか何もしてねえじゃん。いらねえだろと思っていました。でも、今ならわかる。指揮者がいないと何もできない。奏者なんか数人いなくても回る。むしろ奏者も楽器もない中で、曲を完成させる。 それが仕事なんだな。現場監督ゆゆうた、街で見かけたダンプカー、なんでもっと詰めるのに、あの程度に抑えてるんだと思ったら。 化石祭対策なんだよなぁ。真面目にやってると効率が悪くなる。スーパーに何百回と買い出しに行ったけど、その中で一度たりとも、溢れずに買えたことがない。もし溢れないで済んだなら、多分その買い物、来なくてもなんとかなってた後で使うから今買っておこうと思ったけど、届いてから開封もされずに放置される、アマゾンの買い物かな。配達員の苦労をねぎらって、まとめて頼もうとしても、無駄な物運ばせてたら意味ないんよ。あらら、化石祭ウィリー。 できなかったのね運転手はバックギアを試したのか問い詰めてみないと仮に復帰できたとしても 3m 進んで 2m 下がることになるぞもうそれに往復しろよ信号待ちまみれの市街地でも 平均時速25キロくらい出るんですよ。城って200色あるんですよ。1き帰りって2000メートルなんですよ。違うけどな。海底2万マイルには船を食べる、巨大生物がいるらしいですよ。そのままオークション式にインフレしていって、100万年生きた猫になれ。我が輩は100万回生きた猫である。名前はまだない、のじ女はまだいない。まだいないってなんだよ。宝くじはいつか当たる。地球儀を回して、世界旅行の計画を立てるのが趣味。おう。 車では普通に走れたのに、降りた瞬間に滑るっていう、凍結路の謎を再現してくれてありがとうな。上げた車高の分層派勢は上がるが、同様に上がる。 降車時の転倒リスクについて触れる人はいないなぜ上げたまま走っているのか、ここで降ろすのはおかしいから、考えれば考えるほどわからなくなる。朝のん時台に都心部でバカ騒ぎしてる若者は、いつ寝てるのか、眠る人が来ない街、歌舞伎町。歌舞伎座は歌舞伎町にはない、東京ディズニーランドは東京都内にはない、とりあえず車型ゲートの、 タイヤがちゃんと回ってることに触れてあげようか。重力に逆らうスカートを見逃さない男。車1台で20個あるホイールナットを、障害で一度たりとも、一箇所も締め忘れない程度の能力。猫がどっか行きましたね。冬タイヤを夏タイヤに履き替えるとき、数ヶ月間の保管中に、なぜかどっか行ったホイールナットみたい。そして、何も事情が明かされない。切断されたホイール。ハブの固着じゃないかホイールナットを取り去っても、 タイヤが外れてこないやつホイールの外周を蹴飛ばせば基本的に外れてくるんですがねもうそろそろ手動電動のコギりシリーズ作ろうぜそしてフィギュアの足でご飯を食べるのであったごちゅうさトン事件かなユーチューバー時代に名を上げるために何パターンかある法則のうちの一つ変態を極める本職の人が解説しますとか飼ってる猫を動画にしますとか趣味の動画作りますとかそういうのよりは独創性と爆発力がある こういうのマジックさ。論ンパされ、悔し紛れのバカがし。震えた指で、意地を張るかな。テニスの試合で、ずーっとしゃがんで待機してからの、何かあったら全力疾そうで、ボール取りに行く人の気持ちになってもろて。さてカメラが被写体を外したぞ、どうぞはならんやろ。やろというわけで、凍える寒さの翌朝、水たまりの氷を割って楽しむ。 通学中の子供の気持ちでお別れです。朝の3時半が寒すぎて、顔が凍りそうになる現象に、名前を付けてくれ。